一体どどっちを見ていいいるんででしょうかどうかも政治いろいろのです2019年あたりから世界遺産登録に向けた機運が高まっていた新潟県佐渡島金山ですが今月に入り政府の判断で登録申請を見送ることが公表されました。 見送りの背景にはもちろん韓国側のいつものイチャモンが絡んでいるのですが、どうも原因はそれだけではなさそうです。2022年1月20日付、中央日報からの引用です。日本政府が日程共戦期に朝鮮人の強制労働が行われた佐渡金山のユネスコ世界文化遺産への推薦を見送るものとみられる。 韓国の反発に対する対応などが準備されていない状況で推薦してもユネスコの審査で脱落する可能性が高いという判断からだ。読売新聞や TBS など日本メディアは20日、複数の日本政府関係者の話として、日本政府が佐渡金山のユネスコ登録推薦を見送る方向で最終調整に入ったと報道した。読売新聞は、 韓国の反発などで2023年のユネスコ世界遺産委員会で登録される見通しが立たないと判断したと伝えた。ユネスコ世界遺産の審査では一度脱落した候補がその後に再審査などで登録された事例はない。従って今回脱落すれば機会がなくなるだけに時間を置いて戦略を補完し、 2024年以降の登録を再推進することにしたとみられる。推進に関する最終決定は来週開かれる閣議で下される。日本メディアは今回の決定に対して韓国の反対を主要理由に挙げているが、実際に佐渡金山の登録申請見送りは日本が自ら招いた側面が大きい。日本は2015年に旧日本軍が 1937年に南京占領後に中国の民間人を大量虐殺した南京大虐殺と関連した記録が世界記憶遺産に登録されると日中間で見解の違いがある事案として強く反発した翌2016年には韓国、中国など8カ国の団体が旧日本軍慰安婦記録物の登録を申請したすると日本は ユネスコへの分担金を拒出しないなど、圧力を加え、世界記憶遺産登録の際に反対する国があれば、審査を中断して議論をする方向に制度改正を主導した。昨年から正式にこの制度が導入され、慰安婦記録物の登録はほぼ不可能になった状況だ。佐渡金山の場合、記憶遺産ではなく文化遺産だが、韓国の反発を押し切って、 登録を推進する場合ににははダダブルスタンダードといいう批判避けにくい日本外務省内でも今回は日本が逆の立場になり韓国の反発がある中で推薦すれば国際社会の信用を失いかれないという意見が出てきたと読売新聞は伝えた。とのことでいかがでしょうか佐渡金山の申請見送りに韓国が絡んでいることは私も まあそうだろうなという感じだったのですが、それ以上に腹立たしいのは政府及び外務省の対応ですよね。今回、世界遺産登録申請を見送る方針を打ち出した理由について、林芳正外相は、遺産登録を実現する上で何が最も効果的かとの観点から政府内で総合的に検討しているとコメントしています。総合的に検討。 まあ実際は何も考えてないんでしょうね。さらに林外相は、韓国の立場は理解していると付け加えており、まるであちら側に忖度するような姿勢を見せています。言うまでもなく、韓国側が選定撤回を求めている根拠は、佐渡金山でかつて日本による強制労働があったという嘘の主張だけ。そんな根拠のない主張しかできないイチャモン国家に忖度して、 どうなるというのでしょうか。よりによって日本の外務大臣があちら側の味方をするとは、日本人としてこれほど腹立たしいことはありません。そもそも世界遺産登録をして日本側の主張の正しさを世界に知らしめることこそが最も効果的な方法であるというのに、論理が基本から破綻していますよね。賢明な皆さんならすでに ご存知かとは思いますが、今回の登録申請見送りには前段があります。2015年、長崎県羽島を含む複数の歴史文化が、明治日本の産業遺産として世界遺産に登録されましたが、この時にも韓国は激しい言いがかりをつけているのです。要するに、軍艦島で起きた強制労働を世界遺産に登録するとはけしからんというわけです。 もちろん、徴用工の強制労働及び強制連行は一切なく、記録すらも残っていないことがとっくに証明されているのですが、そんなことは韓国には関係ありません。日本にマウントを取れればそれで満足なんですからね。ただ単に外野でガヤガヤ言っているだけなら無視すればいいのですが、それだけでは終わらないのが韓国のいやらしさ。 軍艦島の世界遺産登録が現実味を帯びると知るや否や、大統領自らユネスコの代表に面会を申し入れ、登録申請の認可を思いとどまるように、じきじきのお願いをしています。さらに外省レベルでも、当時のユネスコ委員国を短期間のうちに歴訪するという熱の入れよう。韓国のロビー活動のえげつなさは世界的にも有名ですが、いざ我が身に降りかかってくると、 やっぱり迷惑ですよね。この流れを受け、当時の安倍首相は、時の外務大臣、岸田文雄氏を韓国側に派遣。無駄なロビー活動はやめろ、なんてガツンと言ってくれるのかなと思いきや、あろうことか交換条件を提示。その交換条件とは、韓国国内の世界遺産登録をユネスコ委員国として支援するから、日本の世界遺産登録について これ以上何も言わないでほしいというもの。交換条件と言いつつ、強制連行、強制労働の歴史的事実を半ば認めるというおまけ付きでしたから、ほとんど情報に近い交渉ではありましたが、ひとまず韓国は納得。韓国側の史跡の方が先に世界遺産に登録されました。しかし、ここでまたしても韓国が裏切ります。 なんと、史跡が世界遺産に登録されるや否や、明治日本の産業遺産の登録申請に対して、あからさまな抗議活動を展開。ここまで綺麗な手のひら返しは、私もちょっと見たことがありません。なお、岸田氏の一連の外交交渉は、歴史的な出点として、日韓関係の大きな遺恨として現在も語り継がれ、批判の対象となっています。 佐渡近在にまつわる韓国のイチャモンは言うまでもなく、この流れの延長線上にあります。大雑把に言えば味をしめちゃったんですよね。イチャモンはイチャモンなのですから、日本側としては一貫して毅然とした態度で応じればいいものを、なぜか外務省は弱腰一辺倒。新潟県の花角知事、渡辺隆吾佐渡市長が、公式ブログなどを通じて韓国側に抗議し、 正当な反論資料を提出しているにもかかわらず、政府と外務省はことごとくこれを目殺。政府外務省へのへっぴり腰外交については、安倍元首相が顧問を務める保守団結の会も苦言を呈しています。保守団結の会には、明治日本の産業遺産の一件で、韓国と対等に渡り合った加藤孝子氏も在籍していますから、今後もより強いメッセージを発信し、 韓国側を牽制していただきたいものです。まあ本当は政府外務省が率先して引き受けるべき役回りなんですけどね。林外相がここまであちらに忖度してしまっているのですから期待するだけ無駄でしょう。政府としては今はひとまず申請のタイミングを伺うと発言していますが、ユネスコ委員国のラインナップを見ても23年から27年までが韓国。 二十八年から三十一年までが中国となっているので、少なくとも向こう十年間は申請のチャンスさえ回ってこないのではないでしょうか。この件に味を占め、韓国がイチャモン国家としてますます増長していく。そんな未来私は受け入れたくありませんけどね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価。